今回は寝たまま足首持つだけで今よりも確実に痩せやすくなるシコウェーブを紹介していきます今回の動画を最後まで見ると食事制限や筋トレ頑張ってるけどなかなか痩せにくいそういった根本が分かってきます動画を最後まで見てくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、シコウェーブというのを紹介していきます。寝たまま足首持つエクササイズに加えて、早く痩せることができるシコウェーブを加えて紹介していきます。たったの40秒です。難しくないので頑張ってみましょう。痩せにくい原因が股関節に実はあるんです。それはなぜか。股関節周りの筋肉が弱まったり、可動域が狭くなってしまうと、どうしても日常的な動きのスピードがゆっくりになる。可動域が狭くなることによって動きが小さくなる。結果的に消費カロリーが下がってしまうんです。 毎日、長く歩いいいたたりり1 1時間ランニンニグをしももちろんんやることはいいんですけども1日寝てる以外の時間、16時間をテキパキ動ける体を作ることで、1日100カロリーでも多く消費できたら嬉しくないですか1ヶ月で3000カロリー。そこに加えて、毎日少しとメエクササイズ加えると、1日200カロリーぐらい消費力上げられますよね。そうなると、簡単に1ヶ月1キロぐらい痩せるってことは可能になってくるんです。ですが、股関節周りが硬い、可動域が狭い。そうなってくると、消費 ががどんどんん下がっっててしまって体を動かすことが実は億劫になってくるんですねそこで今回股関節周りをしっかり柔軟して使うことで確実に今より痩せやすくなる体ができます一緒に頑張ってみましょうそれでは紹介しますまずは寝たまま足を少し開いてかかとをお尻につける感じで引き寄せてくださいで膝をしっかり開きます股関節を外旋させますそうすることで股関節周りの筋肉をストレッチできます腰を浮かないようにキープしてください もしスマホ見ながらしかできない方は片方だけでもいいので足首を掴んで引き寄せながらストレッチしてください持たなくてできる方は両足首を持って引き寄せてくださいそれではいきますスタートこれをね40秒間キープですもし膝がねしっかり開ける方はしっかり開いて内側になってしまう膝をしっかり開いてください腰をしっかりつけて トレンチですしっかりねこの膝を開く感じでお尻が上がらないように注意してください。それではこれでねキープです股関節がねちょっとねグリグリ痛い感じがあるかもしれませんが OK です次は片方足首持って 引き寄せながら、内ももを床につける感じで、こういう感じでね、片方20秒、反対も20秒やっていきます。これを足首持ってください。いきましょう。スタート。こういう感じね、内ももを床につける感じで伸ばします。お尻上がらないようにしてください。少しで反対です。はい、反対側です。 では股関節って股関節を伸ばすんじゃなくて周りの筋肉をね伸ばさないといけないんですそうするとしっかり可動域が広がっていきますもう少しですねよーし OK ですはい今度は片足伸ばして足首を持ってもし膝が少し曲がっちゃうって方はできるだけ手前に押してください膝しっかり伸ばせる方は伸ばして足首を 動かして伸ばしていきます。20秒ずつです。スタートこれ、つま先上げるとね、結構グラッカーがすごい伸びますよね。腰をしっかりつけてください。しっかりつま先を起こして、足痩せにも効果的です。もう一つ反対です。はい、反対いきましょう。 できるだけ引き締めてください。反対な手でね、膝を押してもいいです。しっかり腰とね、もも裏が伸びていると思います。はい、OK です。今度は蛙足で股関節をしっかり開いてストレッチします。膝の後ろに足が来るように広げてください。しっかり前かがみになって開いて、ここから一気に手で床を押して腰に手を当ててキック。 これめちゃくちゃ辛いので、たまに前に降りてもいいです。でもできるだけ膝をはじめに開いて、一気に置きます。行きましょう。スタートこれがね、めちゃくちゃ辛いと思います。自分はよくやるんでね、こういう感じでね、キープできますが、だいたい皆さんも多分ね、こんぐらいかなって思います。しっかりね、このストレッチ大切なんで、頑張ってください。足首がね、内に入らないように。 しっかり開いてこれでキープできれば腰を丸めるうわ結構辛いですねこれね叩くとね結構楽なんですよこういう感じで力抜けてくれると思いますよしはいオッケーちょっとね痛いと思うんでに叩きましょう最後はですね四股ウェーブですこれが股関節周りしっかり鍛えられます名前のの通りお相撲さんの 四股を踏みます。四股踏んだ状態で、こういう感じで、波のようにね、揺れます。これ40度は辛いんで、辛くなったらこれ手ついてもいいです。これでね、こういう感じで揺れてもいいです。で、できる方は、中腰の状態で、揺れる。頑張りましょう。それでは、行きます。スタート。こういう感じでね。 股関節をストレッチしながら周りの筋肉を鍛えていきますうー結構ねこれね内ももとか内転筋ハムストリングがね結構鍛えられてね結構つらいんですよこれああつらくなってきたーあとまだ結構あるのこれこういう感じでねあんま力を入れるとつらくなるんでねちょっとリラックスしながら いう感じはいいです。あ、ちょっとです。はい、オッケ ー, ー, <笑>うおー。お疲れ様でした。今回の寝たまま股関節周りのストレッチ。 股関節周りりをしっかり鍛えられるシコウェーブこれ2つね毎日やることで日常的な動きがかなり楽になってきます柔軟性と筋力アップっていうとそんな1日やったぐらいじゃできませんこれ毎日3週間だけやってみてください目安としては3週間そのくらいから可動域が広がっていくって言われてますんで痩せにくいよって方はね腹筋やスクワットいろいろありますが股関節硬いっていう方は是非これをね継続してやってみてください経過はコメントでお待ちしてます 頑張ってやったよーって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてくださいこの動画を最後まで見た人に限りとっておきなダイエット情報を近々配信していきますのでお楽しみください今回もご視聴ありがとうございました